風見屋祭り1かか新企画祭りの v l ラグ日本中いろんなところをこの祭り様がお散歩をして、おすすめのスポットをね。紹介していこうと思います。今回その第1弾京都にやってまいりましたー。イエーイ動画はね。この用意したスマートフォンで撮っていくよー。うん はいということでね、まずはここ東福寺に今、向かっておりますが、なんか2000本もみじがあるらしいので、あ焼き餅だ、美味しそう、いいな、焼き餅、10個なら食べれるかも、通天鏡、400円とっ一1人40円でいいでしょう、おー、綺麗ですね、いや、私のおかげなんだよ、みんな、このもみじ、あれ、ちょっと緑だぞ、あやばいな。 ちょっ と,、ね、ょっとサボってんのがバレちゃうからねいやー混んでるなーすっごい混んでるいやー並ぶの疲れてきたなーいつまで並べばいいんだよーあーれ麗だほら皆さん見てくださいよこれちょっと下の方緑だなみんな見えるあれあれあれが例の400円取って見に行く通天井ですよこれですよ皆さん見せたかったのが東福寺のもみじ2000本<笑> 次に来たのが、高大寺。どうやら、奥さんが最後まで秀吉さんに一途だったから、それにちなんで、恋愛成就がすごく人気らしいです。あすごい綺麗着物、みんな着て。いいね。インスタ映えかインスタ映えかあーおじさん一人か。私も一人ですが。いやー、いいね、このね、風情がある感じ。はぁ、疲れた階段。ああ、着いた着いた。やっとだよ、もう。<笑>どんだけ登らせんだよ、階段。 いやーハート型のエマ私やだな恋愛上手の神じゃなくてよかった茶屋お茶屋さんがありますよ甘酒って書いてあったぞでも甘酒はなーアルコール入ってないからなー600円東福寺より200円も高いじゃんいいですねー日本庭園いやー600円払ってきてよかったー<笑>あいいね行けいや真っ赤だなそれにしてもいいね ね、これなんかさベルマークっぽくねあれみんな知ってるこれすごいね、こう1回回すと1回おきわを唱えたことになるっていうねうわーイこれで大丈夫だ私も<笑>お昼はハケ水って食べましたよ天ぷらエビがなんと2本乗ってたの 次は A カンド3000本のモミジがあっておー早速綺麗ですねいやでも確かにいや綺麗だな見てみんなほらすごい綺麗じゃないえっと1000円足元見過ぎじゃないいやでも外からでも結構綺麗だよこの人たちみんな1000円払わない人たちですいや綺麗だ私の季節さすがですねどうみんな綺麗 いやー夜になりましたよみなさん北の天満宮が空いてるって聞いたので来てみましたあれなんか太鼓の音が聞こえるぞこれはあれかな私に向けてるやつ何がいいねこれどんかおお、ッかッかッかッカッカサカまんじゅうだってえー、食べたい食べたいお酒入ってそうこれお酒入ってます だってしょうがおいしかったよアルコールは入ってないけどもちゃんと日本酒のねいい匂いがしましたいいねライトアップあされてるされてるきれいだやっぱね夜になるとねカップル多 い, いんだよねなんかやだな<笑>だから嫌なんだよ夜<笑>いやーいいねいいね綺麗だ綺麗だあなんか ダメだちょっと荒いな画質がいやごめんねみんな北の天文川の中でここが一番綺麗かもでもなんかあそこに人がいるとね撮れないんだよねちょっとどいてくんないかな<音楽> どうでしたか私のの初めての Vlog 皆さんに日本の素敵なところを紹介していこうと思います、まあ、それに加えて普段みんなが行かないようなちょっと面白い居酒屋とか実はここおすすめなんだよっていう場所とか私風宮が代わりにね暇な冬春夏の時間をね使ってどうぞお任せあれ今後の風宮祭りの Vlog にぜひご期待あれカとう チャンネル登録よろしく